それでは有理数の再構成のもう一つの計算としまして有理数の循環小数表記からの復元の方法について紹介したいと思います。有理数の循環小数表記からの復元に関して先にテキストの例題 4.84 をちょっと見てみましょう。 で循環小数ここでは 0.285714 ですね285714を循環節に持つような循環小数をまあ規約分数で表すという問題を扱っています。でまあこ の, の循環節を見た瞬間にこうあのこれが7分の2を表すということがこう頭に浮かぶ人もいるかもしれませんけれども、まあ、あのこれまでの方法としましては、えー、とこの循環節 からを使ってです、ね、このスライドにありますように R を 999,999 分の 285,714 であるということを関係値を導いてそこから7分の2という計算結果を得ていましたしかしながらこれまでの方法ですと分母の値 t がです、ね、例えばその SSM という値で抑えられるときに循環節の 長さ、えー、と受信だったら受信の桁数がですね。だいたいその m の大ーダーになるということなんですね。で、例えば今ここではそのえっと元々の有理数の分、母の大きさが7。なんですけれども。そうするとこの方法で教えていることは、その循環節を計算しようとした時のその桁数がですね。だいたいあの6桁ぐらいになると。 いいうことを言っていますのでまああのたかだかその7ぐらいの分母を持つその循環総数からの有利数の付近をするために6桁もするような大きな整数を扱うのいちいち扱うのはかなり大変だということになります。そこで次のような問題設定を考えましょう。 今与えられた有理数が z イコール t 分の s という形であるとします。でここで s と t の代償関係は s よりも t の方が大きくてであと s と t 両方もとも0以上であるものとします。そして t は large m という整数よりも小さいものとします。でそれからもう一つ仮定としまして ここにありますようにその10の形状が 2m 乗よりも大きいようなそういう条件を満たす k に対してこの有理数 z の小数表記がですねえと こ, のこちらに b で表すように小数第 k 位までは分かっているものとします。そしてこの z の分かっている小数表記をですね 0.z1z2z3 から zk というふうに表します。 でこの時に今回学ぶ次のアルゴリズムで Z の規約分数表現が得られるというのがここでのお話ですではそのアルゴリズムの説明に入りますアルゴリズムでは r シ t ナルリコンストラクションという名前を付けております入力はまず Z イコール T 分の S の循環小数表記 B ですね これはあの t 分の s は先ほどのスライドのカ括弧1式で得られたようなもので、まあ、実際にはその小数表記、えー、と先ほどのスライドの括弧二2式の形の b が得られているものとしますそれからあと分母分子および分母の上階の m それからあ と, あの、えー、と m が t 以上を満たす、えー、と m に対して まあ、あの10の形状が 2m 乗を満たすような形が与えられているものとします。そして出力としましてはこの目的とする z の気安く分数表現 z=s' イコールオーバー t't' 分の s' を出力とします。で次がそのアルゴリズムの各ステップです。 まず最初にのステップでは、n、変数 n に10の形状を代入します。そして b' にはこちらにありますように n×b のえっとフロアですから n×b を超えない最大の整数をこの b' に代入します。で次に2番目のステップでは この1番目のステップで定めました n とですねそれから b' から始まるそしてこれの拡張ユークリット誤助法の各ステップの RISITI を計算していくわけですけれどもその際にその RJ が M よりも RJ 乗与ですねこの RJ が M よりも小さいという条件を満たす最小の J を求めます。 でここでまああの各種ゆっくりとご情報の計算は終了するわけですでそしてこの二番目のステップで求めたこの最小の j に対してこの時の sj を s' それからえっとマイナス tj ですね tj に対してマイナス tj を t' と置きますで最後にこの第三ステップで求めた s' と t' からえっと t' 分の s' ム としたこの有理数を介してこのアルゴリズムの計算を終えますでこのアルゴリズムによる計算の正当性はテキストにあります定理 4.83 に示されています、えー、と定理 4.83 をご紹介しますとこのデーシナルリコンストラクションのアルゴリズムの出力 T' プライム分の S' プライムは与えられた小数表記 B が表す ユーリス Z の規約分数表記であるというものです。証明の方は時間の都合で省略しますが、証明はテキストの方にありますので、興味のある人は確認しておいてください。それでは、先ほど冒頭で紹介しました例題四点八十四に戻ります。で、ここではその循環小数として、まあ零点二八五七一四という循環節で与えられた 循環小数を規約分数で表すというものでしたですので本来としてはこの7分の2という分数が得られれば計算は成功ということになりますそこで今回紹介しましたアルゴリズムを用いてその計算を行いますアルゴリズムの入力としましては B に 0.285714 というのを入力しましてそれから えーとまあ、あのこれからも と, もともと与えられているはずの有理数 t 分の s に対して、まあ、その分子および分母の上階の整数を m ですねラジ r m を7としますと、えっとまあ、このことからですねその2る m の2乗というのをまず計算しますとこれが98になりましてでこの98よりもまあ10の形状が大きくなるような、まあ、k の最小値ですね。 この場合はあの経は２になりますので、まあ経は２というふうに置きます。で、ここまででまあ経が２と置きましたので、ｎ にはその十の形状すなわちここは十の二乗を代入します。えっと百は代入されます。それからあと ｂ プライムは ｎ かける ｂ のまあフロア関数の値ですけれども、これはえっと百かける零点二八五七一四の 整数部ということで計算しますと2 8 5五7 1 4の整数部ですからまあ28とこれはあの B' に代入されます。でまあ次のステップでこの N と B' ですね100と28から始まる拡張ユークリットのご情法を計算するんですがここではその乗与 Rj がえーとラジ g e m の値7を下回る小さくなる最初のステップまで計算をします。 でまあ、これで計算を続けていきますと、まあ、R0 と R1 を与えて、まあ、R2、R3、R4 となったところで、まあ、R4 が4と出てきましてこのラージエ g e ル7を下回りますので、まあ、ここであの計算を止めます。そしてまあこの時の J4 というのを後で使います。で、えー、と先ほどのスライドにありましたように、まあ、あの100と28から始まる でゆっくりとのご情報を計算したところ、まあ、R4 となったところでこの R4 の値が、まあ、ラジウムイコール7を下回ったので、まあ、ここで計算を終了しましたでそこで、まあ、この、えー、と4番 R4 に対応するこの S4 と T4 を使って、まあ、有理数を復元しますで、えー、とアルコリズムに従います と,、えー、と分子はこの S4 とそれから分母はス t 4を 使, 使いますとそうしますと えー、と S4 と T4 がそれぞれ2とマイナス7ですからこのことから R は7分の2であるというふうに元の有利数が復元されました。今回の授業のまとめです。今回は有利数の再構成ということで一つ目の計算としましては有利数を常用々に埋め込んでの計算を行いました。 それからもう一つの計算としまして、まあ有理数のまあ循環小数表記からの復元の計算を扱いました。えっ、ー、と次回のこの授業では中国十三法の応用としまして、まあ持ちラ三法というまあ一連のアルゴリズムのまあ紹介しまして、まあその具体的な計算として次回はその行列積の方計算という計算を扱います。 テキストでは第 4.9 節にありますので、まあ、必要な人は予習をしておいてください。それでは今回の計算基礎学1の授業はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした